いきなりですが全塗装します。とりあえず下準備として、バンパーやら何やら外すぜ。まずはボンネット手前の、10ミリのボルトやら、マイナスドライバーで頭飛ぶクリップやらを片付けます。数個くらいなくても落ちてきませんが、なくさないよう適当かつ大切に管理しましょう。底面にもクリップはついてますが、かなり手前側にあるので、外すのに苦労はしないですね。というかここ、割れてんじゃねえか。留め具通すっぽい穴があるのに何も刺さってないし。 バンパー脱着下手くそですね。幼稚エンジがクレヨンで、お母さんを描いたみたいなウインカー配線だったしな。要は外れなきゃいいんだよ。サイドウインカーの留め具も、謎の結束バンドで固定されてましたね。あの部分が原因で、バンパーのズレが起きていたらしい。補修パーツは買ってたんですが、検討違いなところで不具合起きてましたわ。 忘れてた忘れてた。インナーフェンダーフロント側のクリップも外すんだよ。タイヤ邪魔これハンドル切らなきゃダメですね。上側ならいけるやろ。ちょっと左に回すと、簡単に指で外れます。とも回りしちゃうときは、プライヤーなりクリップで、外側を押さえましょう。インナーフェンダーのクリップって、中古車だと基本的に何個かないんですよね。皆さんの車も確認してみてくださいよ。多分知らぬ間に脱落してますよ。こうやって射出させると、 探すのが面倒くさいのでご注意を。そうしたら、適当にバンバンやってたら取れます。膝が砂ぼこりだらけになってるんですよね。作業着が欲しい。あとは、ウインカーの配線が取り残されてるので、それをなんとかすれば OK です。何がどうなってるんだこれそれっぽいところから外すしかないですね。なんとかならないかなーと思っていたら、指でギューとやったら抜けてくれました。 古い車のカプラーってガチャですよね。破壊しなきゃ抜けないものもあるし。Z 世代、何でもガチャのせいにしようとする。じゃあ給料の 30% 転引きやめろよ。親父に、1ヶ月後に富士スピードウェイで走行会がある。86が仕上がるなら行かないかと言われたので、お金がないから無理。と返信しました。そしたら、参加費と交通費は払う。 とのことでなんだ今のの発泡素材、でも挟むのかよここが吸気のダクトみたいですねプリウスよりも外気吸いづらい配置なんですねそれにしても汚れがひどい SNS でコーティングがどうとか言ってる人のバンパー裏も多分こうなってるんでしょうねエンジンルームってなんか手をつけちゃいけない空間っていう認識あったよな ナンバープレートも外すことにしたけど、どうせ乗り回す車じゃないんだから、このことに意味はあるんだろうか。意外とペラッペラだし、10秒で外せるんですね。これは福島で盗んで回るのもはかどる。日本の治安の良さって、観測者のリサーチ能力の低さに、マイナス1をかけた要素でしかないよな。ネットとドキュメンタリー本のせいで、導出しやすくなっただけ説。でも、 と一人差し殺した程度で、ニュースのトップが独占されることには、日々びっくりさせられますな。二人までなら死刑にならないしな。プラス十五までなら、覆面も隠しオービスも光らない感。この金具も、横にスライドすれば抜けますね。グリルはどうしようかな。このまま取っ払らっちゃおうかな。そして問題というか、名物のピンですが。ただ刺さってるだけだったわ。 このままじゃ突起物として車検ダメらしいから、外すのは確定なんだが、穴を埋める手間が増えちまったな。埋めませんけど、引っ張ったら抜けるかと思ったら、そうでもないんですね。 まさか、タップだかダイスだか、ナッターを使って、ネジ山を切ったというのか。いや、そんなオーナーではない ?4mm の六角だったが、バンパーに開けたペラペラ穴の薄さゆえ、一周分だけネジ山みたいに噛んだ説あるな。うざ、後ろからぶったたいたら一瞬で抜けろよな。こっちはプラスチックだから、掃除だけして放置します。フェンダー側は金属だから、タッチペンだけ塗るか。 今は補修しませんフェンダー外さないと直せない説あるよないっそのこと FRP かカーボンで作るかなんか切断されてるんだけどなんでナンバー傾けるやつでもつけてたのそしてこのグリル右側だけ爪にはまってないですね簡単に外れそうだしカピカピに劣化してるし後でぶち抜いておきましょうそしてこの偽カーボンウインカーカバーさーリムーブって書いてあるステッカーがそのままなんだけど英語できないの 牽引フックも付けたいけど、今は放置してこのまま塗ろうね。フォグのカバーのところは、真、まあ、上からマスキングテープ貼っちゃうか。フォグランプ戻すより、タイヤハウスエダクと繋げたい。全塗装の邪魔になるだろうということで、テールランプも外してしまいます。まずこの線が穴に止まってるのを、ひねったり押し込んだりしながら引っ張って、適当に抜きます。あとは10ミリだか8ミリのボルトが突き出してるので、ディープソケットか、オフセットがついたメガネレンチで、ちょっと緩めます。 バカ正直に、抜けてくるまでラチェットギコギコする必要はないよ。 指でくるくる回せばいいさ。息を余ってナットが飛び出して、このどんがら内装のどこかに消えそう。というかさ、突き出してるボルトの数と、ナットの数が合わないし、もっと言うと、ナット刺さってる場所が左右で違うんだけど、これさ、テールランプも脱着歴あるみたいですな。なんでリアだけ純正戻ししたんだよ。ウインカー配線戻すの面倒くさかったのか。中古の前期なら、左右4万円でヘッドライト変えるんだよね。高い後期じゃなくても、 電気のバルブだけ変ええて使えばいいかもちろんウインカー内蔵ということで、b r z になるんだろうけど、全体の造形がしっかりしてきてから、温かみとレトロさの前期か、スタイリッシュな後期か決めような。投稿主は、シーケンシャルウインカー好きじゃないし。というわけで左右で、合計5個のナットを回収しました。 おかしいだろ。7個入りの、みんなでワイワイ分けるってパッケージに書いてある系、コンビニチシュークリームかなそして面倒なカプラー外しです。右側はスパッと抜けたのに、左側だけやけに硬いんですよね。どうやって抜くのか自分でも明確にわからなかったし、もう破壊してから結束バンドで縛ればよくね。固着したプラスチックカプラーの外れなさは、自分で体験したことがある人にしか発言権がない。壊さずに外せというのは、割り箸を切った後、 ストレートエッジで歪み計測するようなものだ。クレジットカードやつま先の厚みなんか甘いですよ。シックスネスゲージの0 2ミリが通らないレベル、今抜けた感がありましたが、普通にダメでしたからね。実は RX8 用にカプラー外しの工具を買っているのですが、どっか行きました。プライヤーやペンチの形状だと、平べったくて、的確に押せてないんでしょうね。 スウェットを込み続けながら、力強く引き続けると、うまく抜けてくれることが多いです。要するに、うまくいくかはガチャってことだ。外れましたね。ナットさえ忘れていなければ、あとは簡単に抜けます。今回はガチャガチャガチャはないです。このレトロ感あるている、いいですよねー。なんでもかんでも LED がいいってわけじゃないと思うんだ。空割りして、内側を黒く塗るのくらいは悪くないと思うがな どっか行ったけど、DRD のエアロスタビライジングなんとかフィンの中古を買ってあるので、この辺なのは引きちぎります。全体的に言えることだけど、隙間に降り積もった10年分のチリが、爪が外れた衝撃で中に舞います。オイル交換時のアンダーカバーもそうだけど、最低限マスクと、目を保護する何かがあった方がいいです。 私は目と口を閉じて、顔を背けて対応しております。なに、マグマダイブ対策に親指を立てながら、マイクラで直下ボリりするようなものだ。プライマーどころか、脱脂もしてなさそうなオーナーで助かりましたわ。そしてフェンダー側、生意気なことに、裏からナットで止めてやがる。見えるねえねえ、見える 右側は回すだけで抜けてくれたけど、こっち側は固着してるのか、とも回り仕上がりました。隙間からレンチを差し込んで、押さえないといけねえじゃねえか、面倒くせえなあ。かなり強固ながら、両面テープでひっついてるだけなので、マイナスドライバーでこじっちゃいます。どうせ見えないところだし、どうせ塗装しちゃうし、適当に引っかいちゃえ。この偽物ダクトよなあ。そして、リア側の両面テープ地帯だけ、しぶとく生き残って剥がれません。 この手に限る、力こそパワーテーこのフェンダーっぽいプラスチックも、どうせ偽物だろうしカットしましょアメリカ兵の制服を死体から剥ぎ取って着込む、大戦末期のドイツ兵みたいですね。投稿なんかできないぞ。ヒューリーの映画のように、その場で撃ち殺されるんだ。あの映画、殺人株式会社っていうチーム名の戦車出てきてたよな。とりあえず掃除するべパーツクリーナー部車でいいか。 腫れ下がってひどいことになるけど、どうせヤスリで削りまくりますし、おっし。シール剥がしのスプレーも持っていたので、適当に噴射して放っときましょう。ヘラが付属していたはずなのですが、どっか行きましたね。さてここから先なのですが、ヘッドライトを外すことにしました。インパクトは入らないので、スポット照明として使います。 いや、映ってないやんけ。まあここの奥まったところに、10ミリのボルトがあるということです。今思い返せば、ヘッドライトはマスキングだけでよかったんじゃないかと思いますが、まあいっか。ここら辺も外さないとダメみたいなんですよねー。たかが10ミリだし、そのくせプラグ並みに何周も回さないといけないし、インパクトでいっか。全然緩まないことで定評のある、マ、ま、キ、あ、タ600ニュートンインパクトですが、早回しに便利です。はい、そこ、電動ドリルの先端だけ付け替えれば、 安く済んだやんとか言わないこの動画シリーズ見てればわかるだろうが電動インパクトに3万円以上払っても緩まない時は虚しいほど緩まないぜでも早回しができるのは本当に便利だからアストロプロダクツの3000円くらいのドリルとソケットにはめるためのビットだけ買うのが一番コスパいい反対側で予習済みなのですがここのウインカーのカプラー今のうちに外しといた方がいいですよこんなに簡単に抜けるとは思わないでね 左フロントにはウォッシャー液のタンクがある。右と違うところは、ウォッシャー液のポンプも、ウインカーとハーネスを共用しているところだ。なんかプラスチックカバー抜けねえなと思ったら、配線をクリップで止めてるだけでしたか。 裏から適当に挟んで、力かけたら抜けるやろ。なんか知らないけどうまくいきましたね。やることは多いけど、やってることは単純だから、10分あればバラせそうですね。よし、ヘッドライト上のクリップを残すのみだ。多分、なんでここだけプラスなんですかね。全部一緒にすればいいのに。しかも異常に抜けてこなくて、片方を破壊してしまいました。多分買い直さず、結束バンドを隙間に通しての再固定になります。 あれ右フロントより配線がややこしいんだけど、とりあえず、ハンダ付けが下手くそな人の山盛りハンダみたいに、大量に固定されてるので、1個1個、結束バンドを外します。 ここのカプラーが抜けてこなくてさ、押す場所は合ってるのに、正しく押してるのに抜けないのマジクソ正解の通りあってもうまくいかないんだもんな。正解のある問いしか与えられてこなかった人は、ジャッキアップもできずに挫折しそうだよな。だってまず、フロントのジャッキアップポイント、車種によるけど、いくら覗き込んでもないですからね。見当たらないですからね。どうなってるんだよと思ってマイナスドライバーでこじります。結局撮影以外で外してしまいました。 ハイビームロービームのバルブ用かな、こっちのカプラーはすんなりいきましたね。それにしても、東京オートサロンで移された頃な、喉 の, の痛みは収まったけど、キッシュ箱が1日1箱なくなるようなペースで、鼻水が出る、鼻の皮膚がなくなりそうです。うむ、さっき抜いたカプラー、引っかかってたみたいですね。抜けないとき、 力の限り引き取る人は向いてないですよ。映像だと雑に見えるが、適切な力加減ってあるからな。特に内装のクリップ、優しくやっても、プラスチックがぐにゃーとなるだけで、最悪ちぎれます。ここだって、ただ優しく撫でたって、両面テープが面震の宣伝みたいに、ぐにゃぐにゃして終わりですよ。どうせ塗装するんだし、こんなのサクッと終わらせましょうよ。ヘッドライトを外したおかげで、フェンダー側へのアクセスが楽です。なんか硬かったけど、 これでピンも外せます。短軸側で諦めるレベルの硬さ。なんて、やったことある人にしかわからないか。外してみたら、穴の周りが錆びちゃってましたねー。アンテナくらい簡単に外せるだろうと思ったら、天井をめくらないといけないらしいので、面倒くさいし、今回はマスキングだけでいこうかな。将来的には外しますが、雨漏りのリスクがあるため、そこそこ大掛かりな作業となります。 右だけに残るクリップはなんだ、外してしまえ、2時間くらいの作業でしたが、手際よく進めたおかげで、たったの1日でかなり進みました。これは、汚れがひどすぎたので、フォーミングエンジンクリーナーで、いつものように掃除しようとしているところです。まあ、 上げが面倒 く, さくなって、パーーーツクリーナーで適当に流してしれっと床に投げ捨てられる東京オートサロングッズたちこのままじゃ塗料まみれになりそうだし片付けを挟んでからの作業開始ですかねー今カプラー内部に入りましたね3日間くらいはバッテリーのマイナスをつなぐことも禁止としましょう整備ステッカーがふやけるそんなの当てになんねえから知らねあとは前後のトヨタエンブレムだけが課題ですな ホームセンターのエンブレム剥がしという名の糸でも買ってくるか、それともカッターで適当にいっちゃおうか。まあそんなところです。次回は塗装準備の続きと塗装用品の開封ですね。次回もゆっくり見てね。